ダンサートークダンス大好きママダンサー MC のさやかですよろしくお願いしますやい始めやい焼<笑>いて新年明けましておめでとうございます2023年やってまいりました明けましたあっという間に新年ですね令和5年になりましたか2023年はもう令和も5年早い そうやわそうやわうちの子だって今年下の子5歳になりますもんあいやぜひチャットの方よろしくお願いいたしますそしてですねチャットの方がですねチャンネル登録者の方のみで許可しておりますのでぜひねチャット欄書き込みたいよっていう方はあの登録ボタンを押してからあのポチポチっと書きに来てくれると嬉しいですということでみんな1月1日終わってもう今日は2日ですけれどもねみんな何しとった 私はねもう1月1日からね結構あの確定申告関係がね<笑>ねえんかそっちの見直しとかチェックになんか結構いっぱい使ってしまった感じがするなもう20歳からね私確定申告してますけどユニバで働き始めたのが20歳ですからもうそこからねずっとあの。 親はね、あの公務員なのでちょっと個人事業主の確定申告はようわからんっていうことでねちょっともう自分でも二十歳になったし確定申告も始めなさい自分でっていうことでねなんか確 定, 確定申告の本とこういうふうにやったらいいっていうことは何かね伝えられても自分でやんなさいっていうところで投げられたのが二十歳で二十歳からねずっとやってますけど も, も難しいよね確定申告難しいのよ。 ね、もうこの時代はでも YouTube があるからもう YouTube 先生たちにね聞いてるみんなさダンサーさんとかはさあのこの YouTuber さん税理士の YouTuber さんおすすめよんっていうのある私あるんですよ。結構 YouTube あの言うてね見るせんなので今配信とかライブ配信とかやっちゃってますけどほんまは見るせんなのであのおすすめがあるんですよ。 あのまあ、ダンサーってね個人事業主フリーランスになると思うんですけどあの税理士 YouTuber さんの方でねねこか資格をちゃんと持ってる YouTuber さんがいらっしゃるんですよ。でその方でおすすめなのは私川南さんっていう女性の税理士さんがいらっしゃるんですけどママでねこの人もあの調べたらすぐ出てきます税理士 YouTuber か税理士え川南さんさん随意に可能性の川の方の川ね。 <笑>の川南さん先生のやつはフリーランス向け個人事業主向け の, その税に関しての無料でねいろんな情報を出してくれてる方なのですごい分かりやすいです彼女のはおすすめですあとはねあの本とかも私持っててもうパッと出るかな大河内先生とかもね分かりやすいこれじゃないんだけどもう一個ね税金のやつも出してくれてるんですけど あこれれ勝手に出したらああかかなななんま良くないかな表紙だけだったらいいと思います多分あの大河内ル先生っていうねこれは男性の方なんですけどこの人も結構漫画で著書を出してくれてるのであの分かりやすいこういう分かりやすい人を見ながら変わるんでね毎年もう2年間仕事しての間にまた税金の新しい制度が入ってたりとか変わりまくってるんで私も。 ね、いつもこうお勉強させてもらいながら確定申告を出さないかんっていうところでそれをねまとめたりとかねしてる作業でちょっと1月1日なんかいそれでいっぱいになっちゃったよ初詣とかも行ったよでも初詣とかも行きました近所の、えー、毎年恒例なんですけど家族でね、えー、近所の神社に行って参りからのおみくじですわ引いてね娘が大吉出て娘が大吉出たけれどもそっから えー、旦那と息子は中吉中吉中吉メンズやってで私だけ小吉っていうなんかあんま「わ」って喜ばれへんおみくじ出ましたね<笑>ちょっとみたいなこっちはねうさぎ年やし自分がもう年女やからこんなんで行くよみたいなアクセル全開で行くよと思ったら「小吉か」みたいな感じで結んできました。そういうの 子供と公園で遊ん で, で帰ってきてねそういうこうおせちとかいろいろこうお正月料理食べつつもやっぱり今年は仕事をやっぱせっかくね去年ライブ配信で見直したんで自分の仕事の在り方 YouTube こんなんやったなって見直したんでちょっとそれをね反省を生かさないかんというところでねこう見直してたらねもう1月1日終わっちゃったっていうところでみんな歌番組とか見た私あのワンピースが大好きなんで うたちゃんがね、出てる番組とかこう見てましたよ。去年すごかったよね。あの。息子はね、逃走中見てましたわ。逃走中。あれ、子供好きやでな、逃走中。なんか逃走中と同じ時間に氷鬼っていうのもやってたよね。鬼ごっこが大人気やね。子供にはチャンネル付き替えて見てましたね。息子は。そのさ、逃走中。逃走中のさ、も始まる前のそのタレントさんたちに、こう準備運動をね、するときに。 その準備、運動をお手伝いしてたのがマイコロチン先生でしたよね。ねえねね。真由子さん、麻由子さん逃走中出演者に体操教えに行ってましたよね。ちょっとちなみに真由子さんっていうのはね。ダンサーであり、youtube もやっておりまして、あの私のね、このダンサートークにも出ていただいたあのマイコロチンさんとの会があるんですけど、あの是非見ていただきたいんですけれども。あの？ そうなんです私ねいろいろ YouTube こうだよこうだおって教えてくれたお姉さんマユコロチンさんがですね「逃走中」の裏側にねちょっと関わってたっていうところであとはね私の大好きな「ONEPIECE、えー」ワンピースの歌ちゃんですね去年ねもう「紅白」まで歌いきりましたうたちゃんうたちゃんもねあの「ミュージックステーション」に出た時のパフォーマンスは 生でねダンサーさんを従えてというかやってましたけども歌ちゃんは特殊な技術で多分こう映し出されてたんですけどそれと一緒にこうリアルでというかね「あのイレブンプレイ」メンバーが一緒に踊ってたんですよね「ムステ」。 やばいよあれミキコ新時代はミキコさんの振り付けなんですけどその『イレブンプレメンバーにダンサートークに出てくれたかおり先輩が写ってましたねパフォーマンスしてましたねめっちゃ嬉しいめっちゃ嬉しいよ歌ちゃんとパフォーマンスとかも最高やんもう羨らやましすぎる<笑> ほんまになんかで、ね、嬉しいんんすよねなんかこ う, もう昔から知ってるっていうのもあるしもう関西時代から知ってる方がそうやってお仕事をね東京でされてるってまたね嬉しいしかもそのダンサートークにね関わってくれたその心の優しい<笑>方たちがそうやってね一生懸命頑張ってる姿見たらまた ね、応援したいと思うしなんかそんなすごい人たちがあの出てくれたんやなあなだとくっていう感謝を胸にね感謝を胸に今年もね頑張っていきたいと思うほんまにで y o u t u ー e さんたちの間ではこう結構 YouTube が大変な時代ってなんかこう私はすごいカジサックさんが好きだからカジサックさんのチャンネルを見るんですけど。 チームカジサックの人とかもねなんか結構 YouTube は今結構もう登録者が全然増えなくてトップ YouTuber でも登録者が増えなくて結構大変な時代かもみたいな YouTube はみたいなこと言ってる中でねこう私も挑戦してるので、えー、厳しいんやろうな思って厳しいからこそねちょっとねこうせっかくこう関わってくれた、えー、ダンサートークに関わってくれたいろんなね出演してくれた方がいるので。 そこはねなんかいろんな感謝とか思いもあるので私ができる範囲で本当に頑張っていきたいなと思っておりますよ。うん、そうでもね y o u t u b e ブユーチューブを言ってる場合でもないんですよね。今年はあのー、子供がね初めて初発表会が下の子が二人目ちゃんのね初発表会がありまして習い事のね。えっと今下の子はねえー、っと水泳とピアノと。 あとククラシックバレーは親子バレエ、ね「アンをプリエ」みたいな「よろしくお願いします」みたいなのにやってるんですけどその今年はバレエとピアノの発表会があって春と夏にそう発表会デビューなんです子供がだからそれがこっちがドキドキドキドキしてしまってマジビビっております なんか自分がやることもまあ緊張するけどなんか子供の発表会ってなんかもうこっちが緊張するよね。そうほんまにしかもなんか長男の時はなんかこういう緊張しなかったんですけど結構下の子ちゃんはねあのかん時期も結構 ひ, ひどかったというか結構ねかんもすごいあったしあの今去年か去年幼稚園行き始めてだいぶ落ち着いたんですけどほん 言うことを聞いててくくれなくてもう習い事親子バレーなんか連れて行ってももうお教室からスタジオから出ちゃったりとかもういや帰る出るみたいなう待ってウィーンってなっちゃったりとかなん か, そうなんかでも長男の時もそんなあったんだけどねピアノ の, あの部屋から出てきちゃうみたいなとこもあったんですけどまあ言うと思い通りに動かないよねちっちゃい子はその4歳なので今。 全然思い通りにレッスンを受けてくれなくて、本当に困って困ってます。<笑>だからこの状態で発表会を迎えて果たして、果たして無事に発表会が終わるのか否かっていうところですよね。絶対なんかしなんか泣いたり逃亡したりなんかもういってなんか期限を損ねたりっていうことを今すごいビビっておりましたから。 ね、えもうそんなん経験した先輩方もおられるんですかねめちゃくちゃ怖い子供の発表会っていうところを、まあ、サポートをねしないといけないあのお稽古のやっぱリハーサル期間というかね練習期間が今年は始まるの で, でそのお教室だけじゃなくておうちに帰ってきてからもやっぱりあの練習を見てあげないといけないので練習に付き合ってあげーの本番までのメンタルをあげーのっていうところで サポートしてあげないといけないっていうところですよね。でお兄ちゃんもお兄ちゃんで、ね、ほら習い事言ってるからほらもうそっちも大変みんなもう小学生のママこんな感じこんな感じですか毎日どっちかの習い事の送迎してるよもう。ねなんかさ小学生になったら手離れてなんやかんや楽になるみたいな雰囲気かと思ったら小学生になったらなったりさ。 なったらなったでさもうこっちとらもう収録だから収録どっちかの習い事の送迎となんかスケジュール管理してるわけよ持ち物チェックスケジュール管理みたいなえっみたいなでか今週1でね習い事はさせてもらってますけどダンススタジオ行ってるよ縁は行ってますけどだからオンラインレッスンになるんですよ私の時間ねえ 早くさテーマパークのねそのオンラインのクラスもねほんまは直接行きたいほんまは直接行きたいよ<笑>そうなんですこればっかりはね小学生の親御さんってマジマネージャーですよねだからえっみたいな子供忙しいみたいな<笑>こっちずっと送り迎えしてるそうですよね なんかさ自分のさダンスのスケジュールとかさ育児家事だけでもさ結構もういっぱいいっぱいなわけよ私不器用なんでなんかもうそれだけでも結構スケジュールパンパンになっちゃうのにさ頭の中がというかねなのに子供2人が忙しいこと忙しいことほんとびっくりしますうん。まあ、ねそれをね成長をこう大変大変言いながらも見守るのがまあ楽しかったりもするんですけどね こここれれはは小学生の親あるあるるるですかか<笑>んんなな習い事ってさなんかしてさし側その4私もね4歳からダンスはしてますけれどもその習ってる方からしたらこっちがめちゃくちゃ練習してるやんっていう私や頑張ってるので私が主人公やったんですけどやっぱね自分が親になったらさもうあ親がこんなにスケジュール管理わーってしてくれてたんやみたいなさ ようダンスさせてくれとったなってほんま今びっくりしるわほんまにまあでもね応援していこうと思いますだから子供の応援もしつつですね今年は30代後半に差し掛かるということで35チャイなんです私35チャイなんで本当にこっからね30代をどう生きるかっていうところのこうスタートラインっていうかね になってくると思うので20代は、えーまあ、25で、えー、長男を産ん で, でそっからね長男を産んだけども全国ツアーを、えー、回らしてもらったりとかねしてダンスの仕事も並行して毎週大阪帰ったりとか、ね、大阪の専門学校で教えたりしてたんで子供連れて毎週大阪ね帰ったりとかばあばたち家族たちの家族のね本当に協力を得て。 走り抜けたなっていうところで、ダンス頑張ったっていうところのあのそこの後悔は本当になく過ごせたんですよね。家族のおかげでたくさんダンスもできたみたいな。で、なんかその分こうあのやっぱり子供の成長がすごく早くて、3歳まであっという間に3歳になってしまったっていう感じだったので、なんか私の中でその。 あの2人目の0歳育児を結構べったり一緒にいたのはこんなに0歳から3歳まですぐにこんなにすぐ新生時期がなくなるんだっていうか赤ちゃんベビーベビープニプニ赤ちゃん期がこんなにすぐ終わっちゃうんだっていうところの、まあ可愛くもあり寂しくもありというかそこをもうちょっと味わいたいな赤ちゃん時期味わいたいなっていうので結構2人目ちゃんはね一緒にべったりいたのででもこれがね人間はがままでね一緒にいたらいたでね 今度踊りたい仕事したいっていう欲がね出てくる出てくる幸せな欲ですけどねそう出てくるからもちろん一緒にいたいイちゃイちゃしたいけどもやっぱ自分の時間もあのやっぱりこうゼロにしたらあのメンタルおかしくなるってもう分かってるんでダンスの時間を絶対ゼロにしちゃいけないっていうのはもう分かったんで自分のねそのダンスとの向き合う時間っていうのも今年はちょっとちゃんと。 あのーまあ、去年の反省を生かしながら今年はしっかりねこうダンスも踊っていいいきたいなと思います、ね、何かしらのオーディションに挑戦する時はあのまたこのチャンネルで「頑張るぞ!」って「<笑>みんなでやるぞ!」っていうことはねこういう話させてもらうと思うんで30代まだまだ頑張っていきたい、うん、走れる時期は走っていきたいっていうところとあとはその毎月レッスンも。 やっててまますす。ので、続けいいいきたいと思います今年も。インストラクターとしてっていうところでも、まあ、去年はね出張レッスンの方に、えー、3回呼んでもらったりとかそう3か所ねサークルさん声かけてもらって、えー、出張レッスンも行けたので今度は自分のそのレギュラーのレッスンっていうものを、えー、工夫してねいろんな人と出会えるように工夫してそのママたちと踊ってみたを取るイベントをねぜひぜひやっていきたいなっていうところ。 ですね、あとはもうその ダ, ンスもも、まあ、ダンスにもつながるところですけどやっぱこうトレーニングがあのー、おさぼり倒したので週にね1回はトレーニングに行ってるわけですよジムに。それもねもう娘の体調不良を言い訳に1回休んだらもう1ヶ月以上休むんで本当に良くないよ良くない。でもその1週間その 言い訳っって言ったけどでも1週間2週間さ娘の看病で休んだらさその間にやりたかった予定が全部ずれるじゃん全部ずれるのよ。全部ずれるからその1ヶ月休んでこうそのできなかったことをやるってなったらそのねジムに行く時間じゃ削ろうかなってなっちゃってるんですけどそこもちゃんとねちょっと体作りっていう面でちょっとジム の, あのトレーナーさんには結構。 ビシバシ言われてるんであの「ちゃんと来てください」っていう「<笑>古代になったらお家でこのトレーニングメニューをやってくださいちゃんと毎日」みたいなのは言われてるんでそれもねちょっとちゃんとルーティーン組んでやっていこうかなと今年は思っております今年のね楽しみもあるよ楽しみも目標とかの堅苦しいねなんかね暑苦しいこともあるけども楽しみももちろんたくさんあるので倖田來未さんもライブツアー 回りますもんね今年楽しみ見に行きたい行けるんかな行きたい小田久美さんのライブツアー楽しみですし、えっと、清水翔太君もねもうすぐ、えー、春か春に z ッ p ツアーするんかな。 とかねもうライブめっちゃあるミュージカルだと「アナと雪の女王」をね見たいだから去年ね年末らへんにシカゴっていうブロードウェイミュージカルをあの友達と見に行ったんですけど、まあ、その子とねあのミュージカル鑑賞仲間って言ってるんですけど<笑>、はい、ミュージカル大好きなのでシカゴ見て次何見るって話してたら「あのアナ雪」をね「アナと雪の女王」が劇団四季でやってるので見に行きたいなみたいな<笑>絶対忘れたあかんや ワンダーランドあるよ今年 Dreams come true! ワンダーランド2023 <笑>えめっちゃ楽しみえめっちゃ楽しみですねなんか最高なライブがいっぱいあるので生でぜひ見に行きたいなとあとめここれライブじゃないけど楽しみなのは今月発売のゲーム ゲーム私めっちゃもうゲームだ一人暮らしの時大好きでめっちゃやってたのにゲーム今封印してるんですけどほぼ子供たちの猫でも忙しくて子供産んでからなかなかゲームずっとやるのってできなくなっちゃったんですけどこれは絶対やりたいと思ってるゲームがあってそれがですね「ワンピースオデッセイが発売になりますよね今月そそうののワンピースオデッセイもですね私の 勉強が間ちょっと「ONEPIECE」そうですよさすがにやらせてくださいと思ってましてあの何かっていうとね今まで「ワンピースって格闘系のゲームはいっぱいあったんですけどなんかああいうストリートファイターみたいなやつ時代的にも分からんスマッシュブラザーズみたいなやつ戦う系のゲームあったんですけど正直やって戦う系のゲームはそんなにあのハマってなくてですねやっぱ RPG ゲームが好きなんですよ。龍が如くととかかフファァイナルファンタジーとか そういうい育成してこうレベル上げていってコツコツコツコツでなんかストーリーもすごいちゃんと台本が組まれててすごいストーリーがあって映像もすごくてみたいなのがもともと好きで RPG ゲームがそれの「ワンピース版が出るっていうところでこれはやりたい私の大好きなその RPG ゲームであり大好きなアニメえ漫画である「そのワンピースとの掛け算は絶対 と思って絶対やるんですけど、まあ、それはね個人的に好きにやっとけってなるのかやっぱり YouTube をやってるからもしかしてこれはちょっと勉強したらゲーム実況のチャンネルができるんじゃないってちょっと思ってあります。<笑> だからダンサートークではあのー、そのゲームチャンネルは配信ゲームは配信しないと思いますけどちょっとこの配信のお勉強が間に合ったらプレイステーション45、えー、のソフトなんですけどプレイステーションで配信する技術をちょっとこう勉強できたらちょっとゲームチャンネルを作ってやってみようかなと思ってます。ちちちょょょっっっとととこれは本本当当ににゲームね封印しててたたたんですけど本当にやらせていいだきたい うん、かたまに「動物の森」とかあの「スプラトゥーン」とかをね息子に借りてちょっと30分だけとかちゃちゃってやらせてもらうことはあったんですけど結構没入系なので RPG になると1月2月はちょっとダンサートークさんゆっくりスタートで結構そのゲームをねブワッとブワッとためどりしてみたいな期間に、ね、なるかもしれないんでちょっとこうダンサートークの方はゆっくりスタートかもしれないんですけどねぜひゲームとか「ワンピース好きな人は。 楽ししみにしてください一応ねバンダイナムコさんに連絡したらゲーム実況やっても大丈夫ですよっていうあのいろんな規約をねしっかり読んで、ま、な守っていただけたらっていうその規約とかも届いたんですけどあのいいですよっていうことなのでちょっと私の配信の本当に勉強して配信できたらしたいと思ってます。というわけでですね終了時間が近づいてまいりましたので「ダンサートププレゼンツ私のレッスン」ですね。 セアネのダンスワークショップ三軒茶屋の方でやってるんですけれどもそちらの方ですね特に年齢制限ございませんあのママが踊りたかったら子供連れてきてやってもいいしあのお子さんが踊りたかったらお子さんが踊ってもいい親子で踊ってもいいなんかわちゃわちゃ楽しく踊ったらいいので<笑>あのぜひぜひね遊びに来てほしいレッスンがございますこちらがですね1 15月の15日日日曜日 の夕方です16時15分からですね1時間15分のレッスン内容となっておりますのでぜひねあのほんと楽しいレッスンを心がけてやってますのであとパッションもね私は結構私のダンスはパッションが売りだと思うので、えー、そういう力強さも売りにこうぜひ皆さんとね新年楽しく踊っていきたいと思いますので初踊りの人は初踊り一緒にしましょうというわけでお時間が来たんで、ねえー、終わりたいと思います、えー、こんなねこんなねもうバタバタバタバタはいはいはい おっちょこちょいな私ですけれども、えー、今年もぜひ、えー、温かい目で見守っていただけると嬉しいですそして、えー、ダンサーさん大好きなので皆さんのねダンサーさんの活躍もすごく楽しみにしておりますのでみんなでこのダンス会盛り上げていきましょう応援しておりますそれではライブ配信終わりますさよならでしたありがとうございました今年もよろしくお願いします